えー、コラボ演ムでもです、ね、他のチームさんとも踊りますが平和のショートバージョンを踊らせていただきますさああります。 で会長でいつも乱数と違った結果をお届けいたしました。会場の皆様に感謝